強情なあの国が素直に降伏するとは思えませんけどね。どうも、政治いろいろの学部です。北京五輪を強引に開催し、ゼロコロナ政策も継続中で自我自賛の習近平国家主席ですが、アメリカがいよいよ大掛かりな輸出規制強化に乗り出したことで、 緊張関係がより一層高まっています。米中紛争の再燃から冷戦へと発展してしまうのでしょうか。2022年2月9日付、中央日報からの引用です。ジョー・バイデン、アメリカ行政府が7日、中国機関33カ所を大量に輸出統制リストに含ませた。北京冬季オリンピックが 開催されている中で下された対中制裁措置で米中葛藤が高まるとの予想が出ているアメリカ商務省産業安全保障局はこの日声明を出して中国機関33箇所を輸出入未検証エンドユーザーリストに追加したと明らかにしたリストに入った中国機関の中で中国最大 バイオ医薬品委託生産会社である UC Biologics が含まれた。この他に AECC 南部産業、北京 SWT 科学、上海マイクロエレクトロニクスなど電子関連機関やタービン翼関連企業、大学研究所などが含まれた。未検証エンドユーザーリストとはアメリカ当局が通常検査を行うことができず、 エンドユーザーが誰なのかを把握できないという理由で厳格な輸出統制を受ける対象を言う。アメリカは検査のために外国政府と協議するが、検査を行うことができなかったり、該当企業の合法性を確認できなかったりする場合はリストに入る。このリストに入った期間の物品をアメリカ輸出業者が輸出するためには、アメリカ当局の許可を得る必要がある。 輸入企業は自身が合法的であり、アメリカの規制に従う事実を立証する必要がある。商務省のマシュー・アクセルロッド時間保は声明で、今回の措置は中国政府にエンドユーザーの検証に対する協力が重要だという点を見せるシグナルになると語った。アメリカの措置が発表された後、香港証券市場に上場された UC バイオロジクスの株価は 20% 以上急落して取引が停止された。反面、韓国のサムスンバイオロジクスは反射利益に対する期待感で 10% まで上がった。特に、今回の措置は中国で北京冬季五輪が開催されている中で行われた。中国商務省は立場分を通じて、アメリカが中国33機関を 未検証リストに入れたことに強力に反対するとし、他国企業、機関、個人に対する弾圧を通じて国際経済秩序と自由貿易規則を深刻に切りけるアメリカの行為は中国はもちろん全世界に害になると批判した。とのことでいかがでしょうか。トランプ政権から本格化している米中摩擦。ここにきてアメリカがさらなる 輸出規制強化を公表ししたここととでで両者の関係は抜き差なならないいろまま来ています今回の輸出規制強化は、対中経済制裁の一環であると見られていますが、アメリカとしては、北京五輪開催中に制裁強化のメッセージを出すことで、中国への牽制をより鮮明にアピールしようという思惑があるのでしょう。五輪の外交的ボイコットからの流れで、 中国への締め付けをさらに強める狙いがあるのでしょうが、果たしてこの措置が中国側にどの程度響くかは未知数です。いや、制裁強化の声明に中国が例によって強硬に反発しているところを見る限り、ほとんど響いていない可能性の方が高いのではないでしょうか。それは決して中国特有のハったりなどではありません。少なくとも見かけの上では、 中国はアメリカの圧力を払いのけるだけの力を持っているのですから。中国の力の源泉、それは圧倒的な経済力と軍事力、そして独裁力です。人民元レートを巧みにコントロールし、不動産価格を意図的に高騰させることで、中国は経済を短いスパンで急成長させ、国家を大きくしてきました。国民の方も 暮らしが目に見えて発展し、豊かになっていくプロセスが肌で感じられているからこそ、独裁政治を許容し、ある意味で利用してきたのです。少数民族への人権弾圧や環境破壊が公然と行われていようとも、豊かで恵まれた暮らしが目の前にある限り、国民が政府に牙を剥くことはありません。しかしながら、そんな巧妙な 中国共産党の統制政治にもいよいよほころびが見え始めています。例えば不動産バブルの崩壊。過剰な不動産投機に歯止めをかけるため、中国政府は個人向け住宅ローンの審査を厳格化。これにより個人による住宅の購入需要が大幅に落ち込み、不動産の受給バランスが崩れ、市場価格がみるみるうちに下落しています。 2021年のデータで見ると、国内主要70都市の新築マンション販売価格変動率は7月から10月にかけて急速に下落しており、いわゆる3級都市ではマイナス 0.4 ポイントにまで達しています。比較的地価が安定していると言われる1級都市でも同様の傾向が見られていますから、地価の崩壊は相当深刻です。また、 長引くコロナショックで不動産業者の資金繰りが立ち行がなくなってきたことも不動産価格下落の主な要因と言われています。中国の調落を暗示する意味では広大集団のデフォルト危機は象徴的であると言えるでしょう。土地は全て国有化され地方政府が販売したサラチを開発業者が一旦買い上げるという方式をとっている中国では 土地が売れれば売れるほど地方政府の財政が潤うという構図になっています。言い換えれば土地が売れなければ地方財政が途端に逼迫するということですね。現に今の中国では不動産を売っても誰も買わないため地方政府としても商売が成り立たず収入が激減しているという状況があります。不動産不況が 今後ますます拡大すれば、中国全土で資金が回らなくなり、経済そのものが機能不全に陥ってしまう可能性があります。中国経済の膨張を長らく下支えしてきた不動産バブルにブレーキがかかれば、当然中国全体の成長もストップしてしまいます。これは90年代の日本が経験したバブル崩壊と全く同じ構図です。 あの時の日本はまだ人口が増加傾向にあり、経済的にも余力があったので何とか持ちこたえられましたが、人口が既にピークに達しつつある今の中国には果たしてバブル崩壊という長いトンネルを切り抜ける体力はあるのでしょうか。この後に及んでも中国政府は不動産の市場価格を下支えし、政治の手を加えることで強引に バブル崩壊を避けようとしています。しかし、そうした恣意的な政治介入が余計に最悪の事態を招いてしまうことは、日本のバブル崩壊を見ても明らかです。不動産分野の保護にすがる一方で、中国政府は未来ある成長産業には一切関心を示さず、むしろ国家の力で潰そうとしています。特にオンラインゲームへの礼遇はひどく、 新作の公開を一本も許可しないせいで、2021年だけで1万社以上のゲーム会社が倒産しています。ゲーム会社が倒れれば当然、ゲームクリエイターやプログラマーなども路頭に迷うことになります。まさに一時が万事、中国には個人の自由裁量という言葉はなく、いざとなれば政府、いや習近平の独断と偏見によって、 全てが握りつぶされてしまう社会なのです。こんな恐ろしい国家が平和の祭典で危機としているのですから笑えない皮肉ですよね。ただ水面下では中国の体力が着実に削られているのは事実です。習近平自身、歯止めがかからない人口減を最大のリスクとして捉えているでしょう。そんなタイミングだからこそ大規模な輸出規制に踏み切り、 中国との全面対決の姿勢を示したアメリカ。輸出規制が中国にとってのボディーブローとなり、増長に少しでも歯止めがかかればいいのですが、日本としてはせめて摩擦による火の粉で火傷しないように祈るばかりです。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。